オークションで落札した子供用の自転車を組み立てます。まずは梱包をときます。外は台風で大雨なので、玄関の中の狭いところでの作業になってしまいました。そのせいでご覧のいいさまだ。うん、<笑>はい。二本目取るぞ。けいちゃん、そっち側かって。もうこっち。ねっ っっっっっっとととととータ、はい、タイヤ2本目と イ, ー、はい、イヤ2本もっと上<笑>ヤもももも上上上上んんののチューブだな、うん、なんだなな材料に使ってたんだ、うんうん、多分パンクして使えないやつだろ。ええ 自転車屋さんだから、うん、パン粉して使えないチューブとかを材料に使ったんですお兄ちゃん何色やったって自転車青だよ青青と緑それよりそれよりまずこの新聞全部抜き取ろううん新聞全部ダイヤこにも隙あるけどカバーかへえチューブこんなところで作業するの ここにれ大きれいな大な養。 バンドごと綺麗に取れました。ガパ。バンドごと綺麗に取 れ, と取れました。ガパ。バンドごと取れました。ガパ。ガパ。バンドごと取れました。危し。えー、今日はけんちゃん。えっと今日はオークションで落札して自転車かな。届, 届いたんで組み立ててます。 始まってたの？うん。よし、じゃあまずなんだろう？前輪ハンドルハンドルを取り付けようか。な。あれ違う。違うわ。うん、そうやな。い、う、や、ん。とりあえずハンドルと前輪をはめてみました。 自転車らしい形になってきました、えー、さてバーいつ使うどうするんだろう、えっと、ちょっと見せてハンドルを差し込んだだけでは空回りをしています固定するのはこれ これを締めれば固定できるんではないかなと思います。僕もそう思います。ちょっと待 っ, いいをちっと合わせて。締め込みます。六角レンチ。六角レンチを使います。六角レンチ。僕も覚えとこう。あ、あ、あ、あ、ちょっとハンドルと車輪がね、連動するようになった。オッケー、正解。 映 っ, ってるよまた ま, まなく え, えいやお父さんでギリギリ映ってない、うん、はいちゃんはい、はい、ちゃんはい、はい、固定完了はい、はい、固定完了、はい、えっと、次は何取り付けるじゃあ次はこれ、うん、じゃあこれあるいはこれ<笑>じゃあこれローカークレンジしまって、うん、ええー、<笑>サドルサドル 乗るのは弟の方だから。ちょっと低めにしよう。じゃあ、低めにする、つまり深めに差し込むということかち。ちょっとサド、さど、さどりに、い、位置合わせますね。あ、今、あ、今ネジ締め。今ネジ締めてんのかな。 ほらほらじゃんじゃ ん, じゃんちょっとずつちょっとずつほらできたじゃあねあの前輪のあそこのナットをね締めるからじゃあ、移します、ね、スパナスパナはい、うん、スパナえっとスパナ一応一応これこれちょっと大きいんじゃないかな見えにくいこれはいはいでこれしまってはい、うん このビデオを見て<笑>ょちょっとこれハンドいしょじゃあじゃあいく僕ま前言うからわ か, か, か, かるならちょっと取って。 ここネジ、再び登場。割り込んでくんな。<笑>お父さんじ、とめたしまーす。じゃあね、こ<笑>あっちから見とけ。ここが、ここが、でも見えるけ前の、ー前のどれを気を付けます。はい、どれをけ、どれをけ。このネジに合う、あの、レンチを取って。 これナットねはい、はいこれあ、これあったナットオーケーオーケー10番、はい、うーんオーケーはい、これしまってください は, い、はい、しまいまーす、はい、自転車もだんだんと完成形近づいていく ネジね、はい。でもよくも、えーえー。ブレーキシュー。前輪を外すために。ブレーキシューが片方。外されてました。えー、これを。うんいいー。うん。はい、これしまってください。はい、これ最後。 うん、あとペダルだけどペダルは最初取り付けないでなあの練習したでしょ、うん、ううはいこれは後付けのためこれは後付けのためペダルが最後となりますペダルは、うん、取り付けないで置いておく練習する間。だなうんならカゴが最後だ、ねうん、さっき間違えてもらった森高さん、はい、これにはスパナを取ってくださいえこれなんか め, めっちゃ錆びてるような気が。 外側だけだ い, だいた い, い, い1十番でいけるんじゃねぴったりだ、えー、はいはい、はい、ーえー理中さんプ、プラスドライバーとってくださいはい、プラスドライバー<笑> とりあえずこいつを、はいうん、めっちゃ入れら森高、はい、はい、これかけて、はいはい、なんとか作業終わったうん、なんとか終わったけど、えー、作業はほぼ終わりましたがほぼかと、うん、部品が終わりました えこれは一体どこにつけるものなんでしょうかそれは一体どこだどこにつけるものなんでしょうか何か、えー、そんなに保安上重要な部品ではないような気がするのでとりあえずとりあえずこれで見せていこうちょっと待って 僕, 僕見て見ていい、うん、ねえその部品見せて、うん、これとこれはセットとは限らないよ別々に別の場所に使うものだとうんこれカゴセット 影、か、これってカゴとセットに使うんじゃない、穴の大きさ的に。はい。はい。はい。じゃ、はい、まず、これで完成、はい。はい、けんちゃんおいでー。う、ま、つ、あ、れい、うつれ、はい。はい、これが完成したみたいです。ちょっと、ちょっと靴、あの、サンダルでも履いて、ちょっとまたがってる。はい、これが、念願の、けんちゃん用の。 ケンちゃん用に買った自転車です、うんうん、お兄ちゃんも実はまだ自転車に乗れません。それ言うな<笑>この自転車ね、あなたのよりちょっと小さいから。タイヤの大きさが2インチ小さいから。うん、お兄ちゃんもこれで一回練習したらいい。ペダルまだつけてないから、あ焦げないよ、うん。それで足がつくかどうか見て。あ、全然つくやん。ね、つま先や。つま先。ちょっと自転車起こしてみ、うん。大丈夫そうやな。 うん、大丈夫そう大丈夫そうよ し,、うん、よしじゃあまずこれで完成はい自転車出来上がりちょっとなんか部品が余ってしまったけどうん何の部品かわかんないけど、うん、まあ、とりあえずこれで完成、うん、台風がやんだらねあなたのお兄ちゃんの自転車と見比べてあの同じ形の部品を探してみよう<笑>そうだなよし、うん、はいはいったん終了ででんでんででんでりあまだ撮影中何時か いやいやこうやってしてんねんはいー、はい、オークションで落札した自転車組み立て完了。はい